ご視聴ありがとうございます。チモチモです。ラズパイ0マイクロ USB 1本でセットアップして SSH でアクセスします。このソフトを使って、ラズパイのイメージを SD に焼き込みます。バリデートはオフにしないと焼き込めませんでした。SD カードに焼き込みます。焼き込みが終わったら、PC で3箇所のファイルを編集します。 マイクロ SD カードをラズパイに差し込んで、ミクロ USB ケーブルを接続します。USB って書いてある方の口に差し込みます。HDMI ケーブルを持っていたので、ディスプレイに出力しています。ラズビアン OS のセットアップが行われています。ラズパイの LED が点滅しています。700MHz 動作なので、処理速度が遅いです。 5分くらいかかりましたここから、辛抱強く、待ってくださいまだかな 画面が切り替わったぞこの時も LED がチカチカ点滅しています カーソルが表示された表示されたーこれは HDMI ケーブルで見えてる状態です SSH ファイルを置いたので SSH がエネーブルになっています PC のテラタームで接続してみましょう PC からマイクロ USB ケーブル1本の状態にして SSH で接続しますこれで接続できましたご視聴ありがとうございました